屋根瓦の絵を組み合わせてイラカの波を作りましょう屋根瓦の絵は説明欄の URL からダウンロードすることができますここでは上質紙 110kg を使っていますがコピー紙に印刷しても構いません足りなくならないように大小2枚ずつ印刷しておきました周りの余分なところを切っておきます 1枚ずつ切ってもいいのですが、同じものは2枚重ねてホッチキスで留めて作ると効率よく作業ができます。これを台紙に貼っていき、イラカの波を作ります。最初は貼らずに置いてみます。小さい屋根を遠くの方から置いていきます。屋根と屋根が重なるようにします。一番端の部分は切って使うといいでしょう。 小さい屋根を置き終わったら手前に大きい屋根は台紙から手前にはみ出すように置きましょう配置が決まったら張りやすいように台紙をずらしましょう遠くの小さい屋根から張っていきます最初に張った位置を目安に全体のバランスを考えながら張っていきましょう張り終わったら 台紙からはみ出たところを切り取ります切りにくいときは裏返してから切るといいですこれでイラカの波が出来上がりました恋のぼりや勝負と一緒に飾ると5月らしくなります